金曜午後10時、第5話が2月10日に放送された。終盤では、鳥野直樹、佐藤健さんが、新しい人生を生きてほしい、と相場優位井上さん、への思いを明かす展開に、SNS では、今回はさらに泣いた、新しい人生をってさ、といった反響があった。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 と、電話をしていた優衣が、キャビネットにあった綺麗な紙袋を発見する。中身は、優衣のイニシャル、Y がモチーフのネックレスだった。直樹が、この紙袋を隠していた時のことを思い出した優衣は、ネックレスを見て、すっごい普通。普通でいい。と呟く。そして、私やっぱりダメだ。私には直樹しかいない。私は直樹と生きていく。 絶対諦めない。と決意を新たに、する。一方、直樹は幽霊の先輩樋口板倉俊之さん、に、事件の蹴りがついたら消えると宣言。優位には新しい人生を生きてほしい、と優位への思いを口にする様子が描かれた。SNS 上では、どっちの気持ちも痛いほどわかるから、切なくて苦しい。直樹は優位の人生を縛りたくないだろうし。 自分に囚われることなく生きて欲しいんだよ。きっと、優位には、直樹の分まで幸せになってほしい。直樹のためにも、どんな形であれ、二人の納得のいく結末でありますように、と願わずにはいられない、といった感想が書き込まれた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。